演武開演どうも私のずれずれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はネスレのドルチェグットバラエティセットの中からいろいろ飲んでいきたいと思いますこれはですね以前ミスカフェドルチェグットでモうチスタバをやったことがあるのですがそれもまた別のバージョンですこちらはネスレが作るもので全然スタバとのコラボ商品 この中に自分種類のいろんなカプセルが入っているというわけですねお。見てください、色とりどりでどれも綺になります。中にはアイス商品もあるんですが、うん、アイス商品今作れるかな？これ氷、これなドルチグストのアイス商品で、まあカラオケボックスとかファミレスとかでよくドリンクバーでよくあるのは氷を入れ自分で入れるタイプなんですよ。なんで氷がないとそもそも作れない。 こうやって調備するようなものでもないからなあ頭あ熱さが出すやとかもそうですけどもそれはちょっと違いますしまあそんなことよりもなくてとりあえず飲んでいきましょうまずはまずはそれのカプチーノ飲んでみた い, いと思いますではちょっと入れますね、はい チャンネル登録よろしくお願いします入れ終わりました白い泡がいいですね家だとこんな泡なかなか見られないですねでは飲んでみます朝の一杯としては申し分ないと思ったけどちょっと弱いかなというよりか早く飲みたくて布団を上げ忘れる大失態万年どこにしてるわけじゃないですからねはい次はチョコチーのなんかココアみたいですね ちちょっと混ぜてみましたけどこちらも白いやんと、ね、ではココアみたいにやっぱりココアなのかな飲んでみますうんやっぱりココアっぽいですねチョコレートとはちょっと違うかなうーピーピー言っていのは多分飲み物入れた音が入ってるんだろうな<笑>はい続いては宇治抹茶ラテ今回はあえて混ぜてません ちょうどいい感じに緑色ができてますねでは飲んでみます抹茶は期待通りの美味しさですねでもちょっと薄いかなやっぱり入るなこれなんかしないとはい続いてはミルクティーマシンで飲、ね、むミルクティーは初めてですねミルクティーはコーチの中でも本当に一番好きなので楽しみです飲んでみます えー、ミルクティーはちょっとお湯よけすぎたかな次はもうちょっと薄めにしてみよういや薄めじゃねえば濃いめにしてみようだ最初に飲んだカプチーノはかなりミルク感が強めでまったりとした甘さの中にほんのりコーヒーの香りがあって美味しかったです ただ苦味はちょっと控えめなので朝の一杯として考えると物足りないかもしれませんねで2つ目に飲んだチョコチーノはやっぱりココアのような感じでしたね結構甘めのココアでこれもまたちょっとほっと一息つきたい時によかったですね、ま、ただチョコチーノというよりも普通にココアって書けばいいような気もしますでその次のよう宇治抹茶ラテは抹茶の風味をしっかり感じることができました まろ や,、まま、やかさとともに宇治抹茶の香りが口の中に広がってきてとってもいい気持ちになりましたただこれも苦みはちょっと控えめなので香りを楽しみたいという方は向かないかもしれないですね、うんまあ、こうい う, うマシンでルカプセルで香りを楽しむというのはちょっと難しいのかもしれません最後に飲んだミルクティーはちょっと自分がお湯を入れすぎたせいがあるのかもしれませんがちょっと味が薄かったですね もちろんお湯を入れすぎたせいで薄くなってしまったという可能性もあるので次はも う, もうちょっと控えめにしてみようかなとは思いますただもうちょっと香りの方も欲しかったかなと思います、ね、なんて何ミリとか出ていてもカ ッ, プがカップで計量できない軽量カップで入れるわけにはいかないのでなかなかそういうわけにいないですでそういうわけなんですがまだ種類がありますのでこちらもまた後日飲みたいと思いますちょっとチャコチャコしてきましたので<笑>飲み物で<笑>コーヒーで水ぶくれするって本当ありえない